お楽しみくださいト・リ、え、コーバ、えー、ル・グローバル・ジャスト・リコバル・グロスト・リコーバル・ジャスト・リコーバル・ジャスト・リコーバル・ジャスト・リコーバル・ジャスト・リコーバル・ル・ス タイトルでスカッションしたいと思いますが、アメリカに始まる世界中の国々の市民のお金を化石燃料に費やすと、これはどうなのかということをトピックに議論していきたいと思います。やはり草の根的な取り組みから、そして地域政府から、そして国の政府から、いろいろな。 レベルの人たちが協力することで解決につなげていられると思いますでは、スピーカーの皆さん、簡単に自己紹介をお願いできます。皆さんの背景を含めて簡単に自己紹介をお願いします。では、ビルさんからお願いできるでしょうか。Oh. ビルさんから次の方にバトンタッチしてください。トレイシーさん、まず、今日この会を設けてくださって、 ありがとうございます、えー、私は80年代に、えー、この気候の変化について本を出したんですがその後350という組織を立ち上げまして中でも、えー、このお金の行方について資金について関心が高いエリアですなんとかこの自殺行為とも呼べる この化石燃料の資金のこの仕組みになんとか収支費を打てないかということで非常に関心の高いエリアですので非常にタイムリーなアナログディスカッションだと思います。では私からシャロンを紹介したいと思いますシャロンさんどうぞ自己紹介お願いします。 この10年かけて、すべての企業が公正な移行していくべきだと議論してきました。特に化石燃料の企業 これから再生可能なエネルギーに切り替えていかない場合どうなるかというと最終的にこういった企業は倒産します。この戦略の問題は何かと言われるとタイミングです。もっと急がなければなりません。時間がないんです。それなのにまだ化石燃料からの移行に対して抵抗があります。特に大きな 化石燃料の企業としてはプラットフォームもある、技術もある、そしてファイナンス、お金も持っています。で株主もついているということで、再生可能なエネルギーに移行できるはずなんです。その移行について えー、例えばガスからの移 行, 移行についてはまだ時間がかかる。例えばガスから水素に切り替えるには時間がかかる。時間はかかってもいいんです。計画さえはっきり見えてくれればカーボンニュートラルの世界に向けて計画を作ることができると思うんです。そしていかに雇用を守るか雇用が守れない場合どうするんですかという疑問もあると思うんですが、手はあります。まず 高齢の従業者については年金を保障することです。そして若年層の従業員に対しては収入の金銭的な支援をする。そうすることで再雇用、サポート支援をする。こういったことが重要だと思う。そして、ニュエネルギーの責任もあって、例えば誰も取り残されないように。 とということで市民エネルギーも必要になります。ですから、今、急いで行動に移す必要があります。資金は移行していきます。ですから、こうした企業が移行していかないと、雇用がコミュニティをもっとリスクにさらされます。私はデモントといいまして、ニューコンセンサスのメンバーです。今、イデオロジーの話になると思うんですが、政府に対する敵意が、 えー、大きく感じられます。ここで、イデオロジーなんですが、イデオロジーがドグマというんでしょうか、えー、教えになっています。えー、我々の政府が何かをする、政府が関わっている、または政府がリ、えーダーシップを。 移行ししてているといして適を感じてしまう例えば金銭的な、えー、金融の規制をする法的に何かにるそして、えー、石油の化石燃料から移行しようとするという取り組みを政府がリーダーシップを取っているということに対してこう適意を感じている人もいるとそして、えー、BP という会社にとっては石油の埋蔵量は資産であると。 そういったことも、えー、含めて、規制が必要である、そして、えー、投資金でできること、できないこと、はっきり明確にする必要があると考えます。えー、だからといって、えー、民間セクターを潰そうとしているわけではないわけなんですが、そういうふうに感じる人も見られると思います。 ただ、えー、この社会において政府がリーダーシップを発揮して、何かを変えようとしていることに対しての、えー、恐れというものがあると感じています。続いて、ミッチですが、フィリピンで、えー、活動しています。えー、公正な、えー、温暖化対策の活動家で、フライデーズ・フォー・フューチャーフィリピンの創設者です。 えー、フィリピンは、えー、特に、えー、この気候の変化に最も、えー、影響さ れ, されている、さらされているんです。毎年毎年、台風です。年間平均20回の台風に見舞われるんですが、えー、世界で一番被害の大きい嵐や地滑りというのはフィリピンで起きています。ですから、生まれた時からずっと台風と育ってきました。もう何週間も電気がないとか。 ででですすのの宿題はろうそくの光でいたこともありますりでネットゼロというものを、えー、何か魔法の杖のように振り回している政治家もいるんですがネットゼロだけではないんです。 もう解決策目の前にあります。化石燃料をやめればいいんです。化石燃料への資金を決めればいいんです。それをやっていない。な、ま、環境破壊イコール生きるか死ぬかの問題なんです。それが目の前に起きていることを分かっていながら、この環境破壊を起こしている。化石燃料に 資金を投入する全く理解できません私は、えー、大学で数学の学位を通っていました。なのであの、大学で勉強した後は、えー、環境の活動家になろう。そうすること、エクスリスティックとか、数字とひらめっこする必要はなくなるからと考えていたんですが、結局、あの数学の勉強も今回自分の行っている活動には役立つなというふうに感じています。 ただここで重要なのは数字だけを見てはいけないと思うんです。あのビルやデモンドからもありましたが数字ではないんです。人の命がかかっているんです。えー、何かのレポートの署名で人の人生が変わってしまうんです。そこでスクレッグシートのエンターボタンを一つを押すだけで。 人間の命が人生が変わってしまうわけです。現在においては大気汚染であるとか、それから農家や漁業の強制価値の人が日々起きています。その原因になっている化石燃料、企業への資金を誰が出しているんですかというと、UK の会社であるとか、銀行であるとか、世界中の銀行がそういった資金を投入しているわけです。 そういった国々にもっと責任を持ってもらいたいと強く思います。え皆さん、えー、現状の実態をよく表した。ご、えー、紹介ありがとうございました。このまま皆さんにぜひあの会話を続けてもらうという手もあるんですけれども、せっかくあのまとめてもりますので、レ、えー、モンのさんに質問してもいいですか、えー、化石燃料の資金を止めるにはどうしたらいいんでしょうかそうすることで、より良い時間につながると。 うことなんですがどうういった解決策があるんでしょうかえまず、行こうという話をしたいと思うんですが、火に油を注ぐ、つまり化石燃料企業への資金をするということが火に油を注いでいるんです。ここではっきり言いたいと思うんですけれども、あのミッチーはあの、ま、数学の学位を持っているということで、スプレンドシートの詳しいと思うんですが、あの私はここに来て、 あのそういったスプレッドシー ト, と か, シートだとか、もう一度受け入れようと思ってみたら、私は大学で統計だとか、経済とか、あのこういうことは避けてきたんですが、避けて通れなくなりましたので、改めて勉強しているんですが、2020年の年初には、えー、連邦準備制度について、えーまあ、これはアメリカの公的銀行だけではないんですよと、そして銀行をコントロール。 しているだけではないんですよというような発表がありました特に私は20年から20年かけて情報があったんですが連邦準備制度としては少しスローダウンしようとしているとなのであの化石燃料からの移行の抵抗を決めるのはあの連邦準備制度ではないんですよというようなことを聞きましたそこでコロナが発生したわけです 連邦準備制度としては、まあ、ブルームバーグが言うには連邦制度、連邦準備制度はあの、金融業、つまりウォール街を救うために、できる限りのことをやったと、つまりお金を投入したと。ただウォール街以外の 我々にとってては全く何の資金も出いいないわけですつまり道具、ツールはあるわけです。ですから、それを使ってお金をコントロールするだけではなく、経済の中の資本のコントロールをすることで、公的、そして民間資本をこの化石燃料ではなく、自分たちが必要なことに注ぎ込んでほしいんです。 1年半前には抜本的で革命的だと言われていたことが、そうではなくなりました、つまりやろうと思えばできるんです。ですので、連邦準備制度がやろうと思えば、必要なお金を必要なところに配布できるわけですそういういいいいのにつながっていっててくれればいいと思います。 まあ、今回、あの、移行しないそして政府から、または民間セクターから、外外的な投資をする計画がないということになれば、壊滅的だと思います。だからこそ、この公的な移行という取り組みが重要になってきます。なので、人々として、やっぱり望みはあるんだと、いうふうに感じて欲しいんです。将来の望みがあると、そして、駒越の望みがあるんだということが重要です。 やはりあの環境的に今、危機にさらされているということは全員が認識したうえで、行動に移すべきです。これは公的資金を考えてみたいと思す民間セクターの資金は化石燃料からこれから移行していきます。なぜかというと、えー、例えば株主からのプレッシャーもかかってくるでしょうし、投資に対する利益も減ってくるので、化石燃料からシフトしていくと思うんです。ただ、公的資金は別です。 えー、5000億ドルのお金が、えー、化石燃料につぎ込まれています。一方、再生可能なエネルギーにかかっているのは3000億ドルしかないんです。そして政府開発援助というものがあるわけで、こういったものを活用しながら、すべての経済が、そしてすべての人々が、よりサステナブルな将来に向けて、取り組んでいくべきなんです。 ですが、それに費やされるお金は政府開発援助金の 5% にしかならない。 再利用可能なエネルギーというのは公的であろうが、年間であろうが、全員が一番考えておくべきなんです。そして化石燃料の企業も実行していくべきです。まあ、それもガバナンスであるとか、えー、規制であるとか、そういった枠組みを構築する際に考慮されるべきだと思っています。ここで、えー、皆さんに共有したいと思う疑問なんですが、こういったリーダーシップをどうやって生み出すかです。 ただ私たちのアライアンスの中にもそういった人たちがいて、リーダーシップが発揮できます。アントニオ・ガテラが2週間前に発表していましたが、これから公正な移行をしっかりと実行していかなければならないと発表したんですが、それは石油やガスの事業にはそれほどプレッシャーがかかっていません。 これは移行期間を超えて強制的に利益を出すようにとプレッシャーがかかっているつまりガスからグリーンではない水性の切り替えなども生み出してしまうというふうに考えています。これも公正な移行の一つかと言われるとそうなんでしょうけれどもどれだけの期間継続していくんですかどんな計画があるんですか将来的にどう考えているんですかということが見えないとい う, うに感じます。 視聴者の皆さんとしては、今回、スピーカーの方々のビジョンを聞きたいと考えていると思うんですね。いかに雇用を守るかということが皆さん、関心事項になっていると思います。あの高所得者の方々は、やっぱりその衛生リスクがあるとか、危険性を伴う仕事をしているから、給料が高いと思うんですが、再生可能なエネルギーになってくると、現行ほどの衛生リスクだとか、危険を伴う仕事にならないと思うんです。 おっしゃる通りですあのやはりエネルギーを移行していくことによって再生エネルギーに変わっていくそうなると現行の給与の半分になると思うんですそれだけ危険性を伴わないからですですが十分ではないにしろいくつかの合意が今持たれています、えー、デンマークの風力発電の会社オステッドという会社があるんですがこの会社は えー、非常にいい覚書を結びました。えー、我々公正な移行センターや IOP が支援する建設会社との覚書を結んだんです。そしてニューヨークの労働議会も非常に素晴らしいリーダーシップを発揮して雇用を守ろうとしています。ただ、雇用については重要なポイントです。やはり金銀の権利そして社会的な対話 これが今、アメリカにおいても非常に欠如しているんですが、そういったことも必要、そして、えー、組合の集団交渉も守っていく必要がある、こういったものを盛り込んだ、えー、覚書き、行為が必要だと思います。では、ミッチーさん、先ほど、えー、あった、えー、この若者の活動について、もう少し、えー、説明をお願いできるでしょうか。そして化石燃料への 資金を止めることでフィリピンにおいてはどういった効果がもたらせるのか説明をお願いします。まあ、これはあのシャロンが今言っていましたが、収益ではなく地球と人に焦点を当てるということだと思うんです。すでにすでにこういった優先順位の切り替えは発生しているべきだと思うんですが起きていません。 えー、漁業だけではなく、誰も、えー、置いていかれないように、特に、えー、影響を受けている国々において、より良い世界を作っていきたいと思うんです。えー、私たちの食べ物を供給してくれている人たち、社会の中心になっている人たちが、えー、置き去りにされるような社会は良くないと思うんです。そのためにもえー 化石燃料の資金を止めることで良い世界が作れると思うんですこの腐敗した産業によって自分たちの命が危うくなっているわけです例えばえ、スタンダードチャータードバックというがあるんですがこのから少なくとも 240, 240億ドルがパリ条約締結以降化石燃料企業に えー、ファイナンスされました世界における60社の大手銀行が 3.8 兆ドルを世界全体で資金調達しているということなんですが数学者の私でもこの 3.8 兆という数字があまりに大きすぎてよく理解できません。なぜ悪いと分かっていることに対して資金を投入するんでしょうか理解できません。 世界のリーダーに始まり、えー、公的、そして民間セクター、なぜ明らかに、えー、できるか死ぬかという選択を迫られているのに、それに気づかないんでしょうか。人の命を優先づけするべきです。そちらが最優先であるべきです。それなのに、石炭の開発の 5% がどうのこうのとか。 そういったことで今あの、盛り上がってますけれども、できることは全部やってます、最善は尽くしています。そんなことを生きたいんではありません。今、必要なのはアクション、行動です。今、行動すべきなんです。公正な移行というのは、もうすでに始まっているべきなんです。なので、公正な移行を始めないというのは、言い訳にすぎません。 えー、グローバルノースの裕福な国々も話してみると、すでにグローバルノースの労働者、組合としては、ぜひ行っていきましょうと言っているのになぜ移行したいのか、これは身勝手だからなのうフィリピンに住んでいる人のように毎年毎年コのこが起きていれば、そんな余裕はないはずなんです。昨 年, 昨年は、えー、洪水で私、家に帰れなかったんです。 で私の母親が無事かどうかも確認できないまま他の人の家に泊まったんです。なんでこんな災害が起きているかというと化石燃料です。なので化石燃料産業への資金を止めなければならないんです。あのこういった気候の問題は10年後の問題ではなくて今もう起きているんです。少し例で挙げると大人というのはもうこの。 教育制度から離れて長いので、このすっきりというコンセプトを忘れてる人多いと思うんです。例えば、教授からこの日までにレポートを出せと言われたら、その日までに出さなくちゃいけないんです。 で大きな宿題であれば提出期限の前日まで手をつけないと大変なことになります同じことですこの環境問題もこの宿題と同じなんです今やらないと間に合わ な, なります大きな宿題なんですから後でするからでは絶対に失敗します失敗すると試験に不合格するんではなくて社会がなくなるんですなので待ったなしだと思います えー、ビルさん、どうですか、ミッチーがあのビルの授業を受けた生徒たちがええー、が、ミッチーのこの、えー、またミッチーの、えー、同級生たちの活動を見てどう思いますか、えー、化石燃料への資金を止めるということで、何かご意見をお願いします。あの今日はミッチーと一緒に参加できて、大変光栄に思います。 これを聞いて、まあ、ミッチの言うことを聞いて思うのがタイミング、そして締め切りだと思うんですが、えー、この10年間で、えー、フィリピンの活動家、例えばヤブサノであるとか、グディ・ナックビル、こういったヒーローたちがいますが。 その他の国々にもこういった活動家、ヒーローがいるわけです。そしてイリノイで活動してきたヒーローたちもいます。この環境問題を解決するのに50年という猶予があるのであれば解決できると思います。取り組みの方向性を間違っていないと思うんですが。ただ この環境問題を否定するという姿勢があったとしても50年あれば大丈夫だと思うんで、50年ないんです。なので、いくら前進していても間に合いません。我々の敵は物理です。物理は無慈悲なんです。我々のことは無視して、物理というものはやりたいことをやってしまうわけです。そして科学者からもデータを提示されて、もう間に合いませんと言われているわけです。つまり2030年まり年でに 根本的なエネルギーシステムを切り替えないと、つまり2030年までにエミッションを半分にしなければ、パリ条約で決めた目標を達成する可能性はゼロです、達成できないんです。つまり、銀行だとか、それから資産マネージャーといったようなお金を操る人たちがまだ化石燃料にお金をつぎ込んでいると。 まあ、これは我々がつまり科学者が提示してくれたえこの不幸の変化温暖化について頑張ってきたことを全部ゼロにしてしまうわけですそれに対して立ち上がっている人々もたくさんいます我々も何十年も戦ってきたわけですがこのえ化石燃料のえ投資撤退キャンペーンというものが行われていて 15兆ドルものの投資がかかっているわけで、それに対する撤退キャンペーンというのが進んでいます。この投資撤退キャンペーンというのは。 え非常に今え動きが強くなってきていますえロックダウン前コロナ前に私が最後に行ったのは刑務所ですえ私が行ったコンサートのえホールでチェースバンクに対するえストーして人たちが捕まってそこに私も巻き込まれてしまったんですチェースバンクという銀行は4分の1兆ドルのお金をえパリ条約後に 化石燃料に投入していますもうドナルド・トランプのサボタージュがなくてもそういったことをしているわけですもう狂ってるとしか言いようがありませんもう金しか興味がないのかと言いたいぐらいですですがいくら金に興味があっても世界中の人が洪水で死んでしまったらお金なんか残らないわけです本当に 考えられないです、まあ、資本主義がどうのこうのという話を今日はしているわけではないんですけれども、少なくとも、えー、ウォール街ではばかっている資本主 義, は、まあ、資本主義のが原因で、えー、地球の温度が上がっています、それによって南極の氷が溶けているんです。 それによって文明が消えようとしているわけです。それなのになぜ動こうとしないのか、なぜ賢いはずの人たちが、つまりアナリストであるとか、こういった仕事についているスプレッドシートを管理するとか、そういった仕事についている化石燃人たちがなぜ化石燃料にお金をつぎ込んでいるんでしょうか。一体どうなっているんだと思うんですが。 こういった人たちに対するプレッシャーを2倍にも3倍にもするタイミングだと思うんですまず政治に対する制度にもプレッシャーをかけていくべきだと思いますそれについてはワシントンで、ねえー、少し前進しているもののワシントンにおいてはなかなかつまり政治はスピードが遅いんです そして今、アメリカが世界をコントロールしているわけではありません。一方、ウォール街は世界をコントロールしていると言えるんです。そしてウォール街は政治と違って動きが早いです。つまり、チェイス銀行で何かが起きれば、数時間後には世界の株式市場に影響が出るわけです。ですので、皆さんぜひ、こういった銀行だとか、こういった人たちの 人たちにプレッシャーをかけていきましょう。そうすることで、つまりプレッシャーをかけることで変化につながっていくと思います。例えばエクソン に関して言うと、これから化石燃料の仕事を変えるとは思えないんですが、チェイス銀行については化石燃料が 5% に過ぎないので、例えばチェイス銀行に対してもっとプレッシャーをかけて、ぜひ公正ない移行してくれということで、変えていけるんじゃないかと思うます。ここで公的資金、公的投資について。 よく、今になるんですが、今、ビルが説明していたように、やはり民間資本を化石燃料から遠ざけることが必要。ただ、それをしても、パイプラインからお金が動くだけなんです。なので、よくないと、つまり意味がないと思うかもしれませんが、少なくとも、えー、政府が、あ、じゃあこういった銀行だとか、こういった投資家たちも、 動きを見せ て, ているので、自分たちも政府として行動してもいいんだというような環境を作ることにつながると思うんです。そうすることで、これから効果が出てくると思いますので、政府の人たちに対して、つまり政府としてこういった動きをすることはいいんですよ、うん、思わせることが重要だと思います。 この新たな取り決めも必要だと思うんですが、あの政府のイノベーションだとか、そういった大きなことだけを言っているのではないんです。それ以外にも、例えば、えー、第二次世界大戦時の公的資金の投入を振り返ってみたいと思うんですが、公的資金を何兆ドルも投入して、残念ながら市の産業を作り上げたわけです。それだけののアメリカの生産能力を えー、かけて海外のファシズムに戦ってきたわけです。この生産能力を化石燃料からの切り替えに生かすことで、えー、サステナブルな経済が構築できるかと聞かれると答えはイエス で, きますですが、経済的なドグマというものが生まれたことによって、その可能性を今、消そうとしています。 例えばコロナで振り返ってもらうと、知的財産、これが人の移動の自由や、ワクチン接種の機会を奪っているんです。ですので、知的財産がワクチン接種の鍵を握っていると言えます。これが現状なんです。 だ、まあ、騙されてほしくないんですけれども、アメリカの政府はこういった知的財産を、えー、国民のために使うパワー力を持っているわけですでき。やろうと思えばできるんです。ですので、しっかりプレッシャーをかけて、自分たちのためになるように変えていくべきなんです。ですから政府の えー、やることが遅いとか、効率が悪いとか、こういったことは意図的にやってるんです。例えば、あの郵便事業への資金援助をやめると言ったりしてますが、1月に、えー、投稿された手紙が昨日届きました。ただ、こういったあの効率が悪いとか、それから時間がかかるときそこういったことは意図的にやってるんです。政府は力を持っています。なので政府がやろうと思えば ものすごいことになるんですで す, ですからその政府を呼びかけてこのパワーを力を正しい方に使えるように我々は活動するべきですそして過去実行して成功した事例があるわけですそれをもとにこの気候の温暖化について自分たちがすでに、えー 発生させてしまった影響をなんとかリカバリーするために自分たちは、えー、何かを行動を移す義務があると思います。自分たちが引き起こした問題は自分たちで責任を取るべきだと思います。これは草の根、ね、活動になると思うんですが。 いかに人々のマインドを変えていけばいいんでしょうか、そのいかに政府のマインドを変えればいいんでしょうか。えーまあ、基本的に、根本的に誤った考えというんでしょうか。つまり、自分たちには何も変えられないというふうに誤って考えている人もいると思うんですが、そのマインドをどう変えればいいんでしょうか。えー、若者を代表していると。 望むを持つことはいいんだよとつまり良い世界を望んでもいいとこれにより良い世界というのは抜本的なものではないんですあの公正な意向を歌ってるわけですけれども要はあの誰も自分にされない全ての人のための世界を望みたいんです つまり生き残れる世界を望みたいんです。これは抜本的でも何でもないんです。なぜ自分たちの命を守ろうとしないんでしょうか。すでに苦しんでいる人もいます。すでに環境の影響に命を落としている人もいるんです。まさに昔の今、状況なんです。ですので。 我々に自分たちに体系的に教えられたことから、たくさんあの今、映画がありますけれども、たくさん映画がある中で、世界の終わりを描いた映画はたくさんあります、ゾンビが出るとか、ゾンビのこれはあのコロナを絡めて、ゾンビの方の映画を作ったりしますが、なぜその世界が終わるという映画が多いんでしょうか。 そうではなくて、今の儲けがすべての現行の仕組みに対する映画を作ればいいじゃないですか。例えば、今回コロナでよく分かったことなんですが、現行の仕組みではこういった大惨事に対応できていないわけです。これを気候の対しても言えることで、今のままでは。 対応できないわけですですので、そのために戦うべきなんです。えー、恐れず情熱を持って、より良い世界のために戦うべきなんです。私はもちろん、恐れがないわけではありません。例えば、台風も怖いと思いますし、警察に捕まるんじゃないかということも、実はそれは怖いです。ですが、今、向き合っているリスクというのは、 そんなものではないんです。これだけ気候が変わっているというリスクは、本当に大きなリスクなんです。なので、えー、世界に対する愛情を持って、そして、サステナブルな世界を作るということについては、えー、一番、えー、世界で無視されている人たちのことを考えながら、全員が含まれた。 夢を描いていくべきだと思うんです、えー。農家の人たち、漁業の人たち、先住民の人たち、こういった人たちに反映したマルチテクターの活動が必要です。まあ、今回、リスクにさらされているの は, の物物ではないです、将来の人類がリスクにさらされているんです。本当に全てできるか死ぬかの問題だと思います。 What is your greatest hope? I'm, I'm inspired by what. Mitzi just shared. ええ、so。But みっきさん。望みを共有してくれましたが。What's your greatest hope?。一番大きな望みは何ですか?。この環境に対する、気候に対する戦いの中で一番大きな望みは何ですか?。私が望みを感じるのは、あの、南極以外の大陸。大陸、間違います。 友達というのは自分と同じマインドを持って戦っている友達がいる同士がいるんです、これが非常に心強いです。インターセクショナルな同志と一緒により良い世界のために、そして気候のために戦っている、う人たちと戦うことによって、何だってできるというふうに強い気持ちでいれるというのが望みにつながります。 安全でそしてサステナブルな世界を作っていけるというふうに感じます。私は南極にも知り合いがいます。私の望みの一つとして、自分たちの活動がどんどん効果を出していってほしいという望みです。10年前にエクソンというのは最大のエネルギー大手でしたが、今はもう。 最大ではありません、えー。昨年、フロリダのネクストイーラという会社がエクソンを追い越したんです。つまり、エクソンがお金を失う、つまり1ドル失うごとにそれだけ、えー、政治力を失っていくわけ政治への影響力を失っていくわけですから、まだ諦めるのは早いと思います。少し絶望的な 気持ちになったときに、自分の勇気につながるのが、こういった悪者たちにいかに問題を起こすであろうかと、こういった気持ちが勇気につながります。そして、私として、なぜ生き残りたいということが抜本的なんでしょうか、もうこれはもう常識だと思うんです。 あの常識で動くというのはそれほどあの面白いことではないかもしれませんがやはり政府で力を持っている人、企業で力を持っている人たちは絶対に自分たちの活動に沿ってくれますなので望みがあると思います。 気候のこういったムーブメントという活動については、ここどういった方向に動いていくと思いますか？あの若年層はしっかり頑張ってくれていると思うので、これからフォーカス当てるべきなのは高齢者だと思うんです。高齢者は相当のお金を銀行口座に抱えています。まあこれが政治的なそして経済的な重要なピースになっていくと思うので、この高齢者をいかにこう巻き込んでいくか。 が重要になってくると思います。例えば、あのミッチーのメンバー一緒に働頑張ってる。同士から彼らのおじいちゃんおばあちゃんに呼びかけてほしいんです。まあ、彼らはこれからあの。 自分たちが生きていた地球を残汚して去っていくわけですから、そうしてはダメだよねというふうに呼びかけてもらう。で私はあのこういった環境 の, の活動については参加するのが遅かったんですが、というのも今まではあのコミュニティのこととか、経済のこととか、それから若者やコミュニティに何か新しい機会を作りたいといったような、こういった取り組みが自分のメインだったので。 こ の, 環境の取り組みに少し私も参加が遅れたんですがこういったコミュニティとかそして若者に対する活動とこの環境の取り組み同じだと思うんですつまり同じ課題だと思うんですそういった課題を取り除くことでこの気候の問題に まあ、すするる解決策につながると感じています今はその自分の仕事に対する権利だとか、それから人種差別とか、そういった活動も大きいんですが。 それに環境への活動を追加していく、取り込んでいくタイミングに来ていると思います。正直、少し前までは朝起きて市場に考えるのが環境問題ではなかったんですが、今では朝起きて市場に考えるのはこういった環境に関すること、環境に関することを取り組んでいくことで、より良い世界につながる、より良いコミュニティにつながると思うんです。すべてつながってると思うんです。 それに気づいたことで非常にうれしく思いますし、そういった活動が広がってきていることもうれしく思いますし、そういった活動に自分が参加できていることもうれしく思います。ですからあの、数学者にしても、会計士にしても、皆さん、できることはあります。一人一人にできることがあって、一 人, 一人が参加していくべきだと思います。活、え、動、ー この環境に関する、気候に関する取り組みというのは、多様性が広まっていると感じます。本当にあの公正な取り組みになっていると思います。何かというと、これは全員に影響が出るんです。世界全体に影響があるんですが、公平に影響が出るわけではありません。今すでに 苦しんでいるはもっと苦しむわけです。これは公平のせいではないんです。公平ではないんです。だからこそ、インターセクショナルなメンバーが入って取り組むべき。この地球に住む人々、今後、繁、え、栄、ー、していくためには、一人すべてが参加するという発想です、ね。最後に 統計を共有します14兆ドルのお金が、えー、社会的な取り組みに、えー、お金がかけられています。これはコロナに対する、えー、法的資金です。この14兆ドルのうち、いくらいくがらサステナブルな社会を将来の放ために投資されているかというと、本当にわずかなと もちろんコロナの問題は大きいです。ですが、もっと重要なのは、コロナからいかに体験していくかです。そしてこれから仕事を新たに作っていくためには、環境に優しい仕事をなな、するだけではないどれだけ貢献できるか、そしてガバナンスをいかにマネージしていくか。 それに人類や地球のことを考慮するべきだというふうに考えます。えー、パネリストの皆さん、今日は、えー、いろんな意見をありがとうございました、えー。またインターネット上で皆さんにお会いできるといいと思うんですが、それにももっと私の望みとしては、インターネットだけではなく、えー、顔を合わせてお会いしたいと思います。えー 参加してくださった皆さんもえご家族の方含めて健康にお過ごしください。えー、グローバルジャストリカバリー350から皆さんに愛とリスペクトを込めて参加ありがとうございました。Global Just Recovery Gathering